演武開演どうも私の連れ連れなる日常演舞さんですよねはいそいうわけで本日はこちあ、ファミリーマートのお母さん食堂とろりたこ焼きを食べたいと思いますうんー結構本格的な船ですねそしてマヨネーズやソースもちゃんとついてるつまようじがないのはあくまで用意してくださいってことなのかなそれではチャンネル登録よろしくお願いします はい、というふうに準備完了しましたそれでは、なんかもうちょっと書き方下手くそで申し訳ないんですけどいただきます生地は確かにトロッとしていて中の厚さがダイレクトできません、ね、のでポヤポヤと同なじみのあの状態に ですがタコがちょっと物足りない部分があったのは残念でしたなんか何か種類によってはあれタコどこ行ったっていうのもあってうーんまあタコの性質上バラバラになるのは仕方ないのかもしれませんがもうん、ちょっと統一してほしかったですというわけでこちらの検索とさせていただきますご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉しいです塩む